しらしら、隠してた。本当の声を響かせてよ。ほら、見ないふりしていても、確かにそこに、今もそこにあるよ。しらしら、隠してた。本当の声を響かせてよ。さあ、見ないふりしていても、確かにそこに、君の中に、